みなさんこんにちは日本語教師のさやかです今日は2019年4月30日ですちょうど1か月前4月1日に新しい言語が発表されましたみなさんは覚えていますかそうですね新しい言語はこちら例はこの。 令和に決まりまりしたこの日にインターネットを見てみると「令和の新しい学生になりました」「新しい年がスタートしました」といったことを書いている人も何人か見かけましたがまだ平成ですこの令和は明日2019年5月1日から始まります。 皆さん気をつけてくださいねちなみにこの元号というのは古代中国の影響を受けて使われるようになりました日本では645年に大火という元号が初めて使われてその後は台風や地震、大きな事件が起こった時天皇が変わる時などに合わせて この元号も変えられてきましたそして1979年に法律で決められてからは天皇が亡くなって新しい天皇が即位する時にだけこの元号が変えられるようになりましたそして今回は生前退位といって今の天皇はまだ生きていますが高齢なので 少し早く新しい天皇に変わる こ, とになりましたこの元号は2019年2020年といった世界的に使われている「西暦」と合わせて現在は使われています。それから日本には元号「西暦」のほかに「年度」という考え方があります。 基本的に1年は1月から12月までですが年度は日本の会社や学校などで使われていて4月から始まって次の年の3月末で終わります例えば2018年1月平成30年になりました2018年4月から 今年2019年3月末までを平成30年度と言います今年2019年1月平成31年が始まりましたそして明日2019年5月1日から令和元年令和1年と言いますそれでは 今は何年度でしょうか基本的に言語が変わったら年度の呼び方も変わるそうなので今年2019年4月1日から4月30日までを平成31年度明日2019年5月1日から来年2020年 3月末までを令和元年度、令和1年度と呼ぶことになるそうですただし会社や学校などによっては年度の呼び方を変えることが大変だということでそのまま平成31年度を使うところもあるかもしれません日本には言語、西暦、年度など いろいろな考え方があるので少し分かりにくいかもしれませんがこの動画を見てそれぞれの意味や使い方を少しでも分かってもらえたら嬉しいですこの動画が面白かったためになったという方はぜひいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いしますそれでは新しい年令和でも よろししくお願いしますそれでは皆さん次の動画で会いましょう。バイバーイ。